折り目をつけた木橋を使った立体的な秋の張り絵です木橋の花とつぼみと葉っぱを作っておきますこれをそのまま台紙に貼ってもできますが今回は下草やススキを台紙に書いておきます黄緑色と黄土色を混ぜて使いましたが濃い色の画用紙に書くときは白を少し混ぜた方が色がはっきりと出ます 絵の具も水も米粒ほど出して混ぜながら使いますはみ出ても良いように紙を敷きます筆は立てて持ち肘を机の上に乗せます肘を支点にして円を描くように書いていきます草の方向を変えるときは紙の方を動かしましょう おしう字の払いのように先がだんだん細くなるように書きますこの上にキキの花や葉を貼るので少々失敗しても大丈夫です絵の具が残った場合は 水を少し足していらない画用紙に塗っておきます丸い線を描く練習をしてもいいでしょうこの紙は取っておいて工作や貼り絵に使います絵の具がだいたいなくなったらティッシュで拭き取ってパレットを片付けましょう 台紙に貼るときは花から置いていきましょう黄色い紙を丸く切ったお月様も用意しておきます位置が決まったら貼っていきますお月様は端まで糊をつけて貼りましょう イキの花は真ん中だけにボンドをつけ、しっかりと貼ります。つぼみや葉っぱは花の周りにバランスよく貼ります。用児の先などにボンドを取り、 つぼみは額の部分に葉は折り目の部分につけて貼ります大きい葉っぱは下の方に小さい葉っぱは上の方に貼るといいでしょう花びらの間から見える葉っぱは 半分にちぎって貼ると い, いです。はみ出した部分はそのままでもいいですが飾るスペースが決まっている場合は切り取ってくださいお月様にかかる雲には薄大色のお花紙を使いました雲の形は手でちぎって作ります 場所が決まったら、スティックのりを台紙に塗って貼ってください。液体のりやボンドを使うと、のりがついたところだけ台紙の色が透けてしまいます。これで花や葉が浮き上がったような立体的な貼り絵ができました。花や葉の色合いを変えたり、 台紙にススキの模様を描いたり花や葉の数を増やしたりしてお好きなレイアウトをお楽しみください。